おはようございます。<笑>もうね、アンディさん、イケ、イケボなんですよね。<笑>あれ<の>、<笑>アンディさんがポッドキャストとるのは、うん、あれでしたっけスタジオぶりそう、スタジオぶり。そっか。いつだろう、あれ。十二月とかだから。マッツンとは、うん、マッツンとは、うん、あの、一回、あの、なんだっけ、コロナ時期で、うんうん、えー、オフィスには、その、なんて言ったらあの、公共交通機関を使わずに来れる人だけが集まってたんですね。うん、だから、アンディさんとか、はい、バッシーとかは、電車で結構かかるから。そうなの。 来れなかったんですけれども。そうなんです。マはもう来させたんですよ。オフィスに泊まれって言って。<笑>いい経験だからあの。一人暮らしの家じゃなくて、うん、実家に帰ってたんだよ、ね。あ, あ、そうそうそうそ う, そう。<笑>で、まあなんかせ撮影もすごく必要だったんで。そうそうそう。もう来いっつって。松ッは来たから結構対談したんですけど、ああそうそうそうアンディさんに関してはね、本当に一回スタジオでやったぶりですよね。あれはもう、 いつだったか覚えてないですね。なんか、ネスプレッソの話をすごいした気がするんですけども。まあ、そんな感じで、うん、まあ、かなり久しぶりにアンディさんと、お久しぶりでございます。りす。するということで、はいまあ、アンディさんイケボで、かなりコメント欄は荒れていたんですが、はい、<笑>まあ、僕のね、あの、アンディさんを簡単にまあ紹介すると、うん、まあ、あのー、今、サロンの運営に携わったりとか、うん、まあ、マネージャーをしてくださったりとか、うん、あと他なんかありますかうん。メインはでもそんな感じ。まあ、大きくそこが2つかな。うん。まあ、あとはまあ、なんか、 やっぱりトランスのお兄ちゃん的な存在として<笑>、<笑>なんかは誠意をしてくれる存在じゃないですけれども、まあそ う,、ねまあ、そういう立ち位置としてやらせていただいておりますと。はい、まあなんかこの後にね、ちょっといろいろとまあお話ししようと思うんですけれども、まあ、早速ちょっとお便りだけね、はい、読んでいこうと思うので、はいまう、まあなんか一緒に解決じゃないけど、ままあ、基本的にお便りくれる方ってのは<笑>、日々の感想もあるんですけれども、うん、あのー、なんてだろうな、わからないことというか悩んでることを相談するっていうパターンも多いので、やっていきましょう。は い, はい、はい、行きます。 こんにちは。これなんて読むんですか<笑><笑>これなんて読むんですかこれ。ちょっと待って。こんにちは、よく。ちまたでは。ちまたそう。ああ、僕の国語力のなさが出たわ。<笑>でもね、僕のこの国語力のなさ、 を知ってる方は、トランスサロンの、うん、あの、僕が毎日書いてる数千字の記事を見たら、多分びっくりする。いやこの話は後でしましょう、ね。うん、そうですね。本当にちょっと頑張ってるというか、すごいんで、成長度合いがね。まあいいや。はい、こんにちは。よくちまったでは、返事、レスが早い人は仕事ができると言われていますが、大川さん的にはどう思いますか映像界でも同じようなことはあるのですかまた、レスによって仕事ができる、できない理由などもございましたら、お聞かせください。よろしくお願いいたします。というお手ですね。はい。ありがとうございます。 これどう思いますか、アンディさん的には。これはですね、僕、これね、なんでやったかというと、ちょうどタイムリー に,、うん、いや本当にトランスサロンの記事で僕、書いたんですよそうそうそうそう、レッスンに関してね。なんかこの話、ちょっとしてましたよね。うん、今日ね。アンディさん的にこれ、どう思いますレッスンが早い人は。ね、アンディさんは、レッスンめっちゃ早いですけど、どう思います<笑>僕はあの、早くしすぎて、心配されるんですけど。確かに、俺ね、<笑>アンディさん、マジ、超早いと思った。<笑>コロナ時でも一瞬で連、ね、絡返ってくるし、電話も出るし。 うん、すげえと思ったよ。僕んこれね、あのね、うんうん、いない、ヨシキがいない前で言うのもよくないですけど、マッツンとアンディさんはまあそこそこ早いです。あ、アンディさん超早い。マッツンはそこそこ早い。ヨシキ踊り。<笑><笑><笑>ちなみにヨシキはあの、今いないんですけれども、<笑>えー、昨日かな ?20 歳の誕生日を迎えたということで、うんあいいまあ、ハイボールを飲みましたと。はい、おめでとうございます。とうございます。<笑>はい。また今度対談するんですけれども。しましょう。はい。 そう僕んちはあのさっきも言ったようにテレワークしてたんですけどもういろんなところから通知が来るんですよ、パソコンが開いて て,、ね、ででて iPad もあってゆるゆるやってた、多分、はいはいはい、テレワークの方あるあるだと思うんですけど、はいはいはい、強制力がそこまでないのでうなので仕事はするんだけどこう時間を決めてやってるわけじゃなくてうでこう返事が来たらまた返事するみたいなそんな感じでしたね。ね すごいことにったな、なるんですよ。どうなんですかそのコロナ時、うん、まあ今環境ちょっと変わりましたけれども、うんうんうんうん、コロナ時逃げれず作業していて、うんうん、実際そのなんか生産性じゃない、うんうん、はいはいはいはい。 どうだったんですかいやー、やっぱりね、初めてじゃないですか。今までだってリアル店舗でお、うんまあ、仕事されていて、そ, そっからまあねそうそうそう、デスクワークになって、そうですねコロナ時に家でみたいな。うんうんうん、どうなんですかなんか、その、不自由なく仕事ができるので、うん、そのトランスは業種的にね。うんはい、はいはい。なので、不自由なく仕事はできるんですけど、うんうん、やっぱりオフィスに行ってみると、 ねえ、オフィスでやる直接のコミュニケーションにはやっぱかなわないですね。確かにね。その仕事の進み具合とか、こう イ, イノベーションが起きたりっていうのは、ね、はいはいはい。直接ね、話してみないと。確かに。それ超言えてますね。ねなんか特にうちの会社って大事なんですよ、そこが。うん、あの、今まで僕たちが作ってきた事業って、どういったふうに生まれたかっていうと、はいうん 誰か一人が突発的なそのアイディア、ビジネスモデルを考えて、やろうって言ったんじゃなくて、うんうん、マジでたわえもない、まあ居酒屋とかの話だったりとか、うんうん、日々のブレスト、適当な会話、ほんとこのぐらいの僕たちのコミュニケーションから生まれるものが多くて、うんうん、だ今の会社のフェーズは特にそういうなんか、うん、予期せぬ時に生まれるアイディアっていうのが大事で。うんうん、日本一周もね。 唐突でしたからね。そうそうそ う, そう。あ、そうそう。<笑>ね。それを山登りして本当に行こうって言っうしたし、なんか、やっぱり、けなんてうんだろうな。まあ、ゴールが明確に決まっているものを、うんうん、ある程度達成するんだったら、やっぱり遠隔でもできるけれども、うんうん、やっぱりゴールが見えないものを生み出すんだったら、うんうん やっぱりリアルで、ね、繋がってた方がいいと思いますもんね。あの、日本一周の出発日にミートアップを東京実施じゃないですか。やりましたね。ね、あれねやってみて思ったんですけども、ねはいはい。これなんかはサロンの運営の責任者としてやらせてもらってますけど、うんうん、その、DM を受けたりとか、うんうん、こうよく投稿してくださる方とか、はいはいはい、あとツイッター、サロン限定の閉じたツイッターでコミュニケーションを取ってくれる方とか、うん、いろんな方のトップがとかお名前とかがあるんですけど、やっぱり直接会ってみないと、はい わかんないこととかこう直接会ってみて伝わる熱意とかあるじゃないですか、うん、確かにねそこで生まれるコミュニケーションもあるしありましたねだってあれですもんね僕たちがバイバイした後もなんか交流会みたいな、うん、ああそうそうそうそうなんかすごい<笑>本んになんか言葉悪くしゃ勝手にやっててすごいなんか<笑> そ, う そ, う そ, う そ, うそれがコミュニティの良さだなってとこですよねそうですね授業後に放課後なんか遊び行くみたいなそういう環境がトランスサロンから生まれてるっていうのはもう本当にうれしきうし い, いですね 本当ですよね。本当ですよ。楽しそうでしたね、みんな。アンディさんが運営としてリアルイベントに参加するのは初だったってことですもんね。<笑>初でしたね。どうでし た, でしたえっと、感想は結構急だったにもね。今まではお客さんとして参加してる側だった<笑>、まあ。ちなみにアンディさんとかマッツンとかはもうサロンメンバーからこうやってチームメンバーに加わって今、ガッツリで長期的な視野を焼きながら仕事してるわけなんですけども。そうそうそうどうだったんです初めて。いやあのー、 たくさん来てくれてびっくりした。まず、急遽開催したじゃないですか。うんうん、急遽だし。本当にフ 日, 日前ぐらいし。そうそうそう。このご時世だし。なのに、みんな応援してくれる、応援したいっていうね、気持ちを持って、しかもいろんなものを持って、めちゃめちゃにでっかいカート持ってったのに、それが入りきらないぐらいの。ね 入りきらないですね。水だってなっ水だって。2リットルより1だ、1 だ, 1だじゃない1ケースを何個だ ?10 個以上。13個ぐらい。もう水困らないだみたいな。<笑>めちゃめちゃの量あったー見れるよ。みたいな本当に。ぐらいもらいましたもんね。もう大体、もうめちゃめちゃの量を占めてますね、その水が今。うん。そうだから、<笑>楽しかったですね。楽しかった。うん。初めて開催したけど。うん。確かに。なんだけど、やっぱり、うん、皆さんと、やっぱりたくさんお話ししたいんだけど、 こうちゃんと話す機会がなくて申し訳ないし残念だったなっていう気持ちもありますね。ねまあ正直ね、うん、本当に久しぶりすぎるうん、うん、ポッドキャストじゃねえなよ<笑>久しぶりすぎるリアルイベントで<笑>俺もね、なんか終始緊張してましたもん。あ、本当にだって、そうなんだあの一回、シオンにやっぱりサロンの上やってもらっていて、僕はやっぱりその会うことの希少性を高めたいなと思ったんですよ。うんうん、これちょっとかなり踏み込んだ話なんですけど。確かに言わないですね。やっぱね 会うことの希少性が高い人とやっぱすごくなんか会いたいと思えるし、うんうんうんうん、なるべくリアルイベントに参加せずに、うん、まあオンラインでやっぱ発信してた方が、なんか本当に多くの人に伝わるから、リアルイベントはちょっと時間もったいないなっていうふうに思ったんですけれども、はいはい、なんかね、久しぶりになんかリアルイベントやると、うん、マジでもうどう運べばいいのかわかんない。なんかみんなになんか交流してほしいんだけれども<笑>、場を持っていくのが難しいし、うんうんうんうん、ましてや、 ギブをたくさんもらうわけですから。ですね。ありがとうございます。しかも言えない。<笑>本当難しいですよ、ね。確かに。あとね、びっくりしたのがね、来てくれた人たちがほとんど初対面だったっていう。あ、う、あ、ん。だから意外となんか。なるほど。うん、面白いですよね。一回繋がったりすると、うんうんうん、まあ、直接、直接会ってから、うん、割とその距離が縮まってなんか予期したときに会ったりとか、うんうんうん、そういうなんか、ガチの友達っぽくなっていくのかなってのは。 最後の監督ですはいはいはいはい。なるほどね。面白いですね。ねまあなんか今、アンディスさんがそのサロンの運営に携わってるわけなんですけれども、はいまあ、今後どういう環境にしていきたいかっていう、あまあ今僕たちがやっぱりフルコミット、全身全霊で行っているのがこの動画コミュニティじゃないですか。ですね。それをまあなんか今後どういうふうにしていきたいとかってあるんですかまあ僕ざっくりでもぜひぜひぜざっくりと、あの、いろんな人に楽しんでもらって、いろんな人にたくさんの学びを、うん、と、学びとつながりを 提供したいっていうのが大きいですね。うんうん、やっぱりこう、まあね、こうやって濃く繋がれる場とかないじゃないです か,、うんか。特に動画に関して。確かに。そう、なのでこう、ね。友達作りづらいですもんね。ああ、そうそうそう。そ う, そう、まず。なんかね、カメラな大きいの持ってどうしたのとかこう、言われちゃうっていう<笑>経験をしたことがある人はね、お金少なからいると思うんですけど、安心して動画撮れるし、うんうんうん、もっともっと高みを目指してる人もたくさんいるし、確かに。っていう中で、こう自分を磨いて、 うん、表現の楽しさを知ってもらって、うん、で、そうやって考えてる人たちと繋がってほしいっていうのがベースにあって、うんね、それを大きくしていきたいっていう感じですね。確かに確かに。まあそこでね、本当友達とか、まあ親友になって、まあ切磋琢磨して、まあ、動画業界が盛り上がればもう僕たちにとってはめちゃくちゃ嬉しいので。友達ね、作ってほしいですね。確かに。まあツンともこうしないと出会わなかったしね。確かに。<笑>えー、面白いよね。話す。 うるせえよ、酔っ払い。<笑>うるせえ な,、まあそんなね昨日の。昨日の朝のポッドキャストは、うん、ついさっきマッツンがここで撮ってたやつなんですけど、そうですね。未だに横で酔っ払ってます、ね、確, か確かに確かに。<笑>まあこんな感じで、まあ日本一周しながらね、まあ僕たちはもう常に一緒にいるわけですから。<笑>ですね。まあポッドキャストのね機材も 2, 2台持ってきてるんで、マイクね。まあいろいろとなんか、 ね、思考を深めながら、僕たちを共有して、はい、僕たちの思考をね、共有していきましょう。していきましょう。で、ポッドキャストは結構くだらない話が共有メインなんですけれども、はい、まあトランスサロンではね、がっつり、あのーはい、アンリさん含めマッツンとかね、週一で多い記事を最近始めたわけですし、あ僕とか毎日がっつり記事を書いて、うん、まあ本当に現在進行形、これから何やろうかっていうプロジェクトの共有だったりとか、うんうんうんうん さまざまなことしていますので、もしよろしければ、はい、あの遊びに来ていただけたらと思っております。お待ちしてます。はい。じゃあ、そんな感じで、いいですか大丈夫です。はい、また、あたもう2か月間あるん で, ね, でね。また明日会いましょう。皆さん。今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ゲストはアンディさんでした。それでは皆さんま、また明日。バイバイ。バイバ